ホテルに来ました easy Japanese vlog。Subscribe and let's start studying Japanese. For those who watched the last vlog, here's a list of the words from that video. You can pause the video and see how many words you remember. How did you do? 今日は姉とめっ子が遊びに来たので、阿蘇の旅館まで家族旅行に行ってきました。新しい日本語を学べるといいな。 最後まで見てねくく、うん、お昼ごはんはモスバーガーでファストフードの中でも健康的なお店期間限定でレタスバーガーもありました 橋に着きました橋ですこれは橋です熊本の地震で壊れていました アイスを食べたいけど太るから我慢します食べないあの人たちは食べます今見えているのが阿蘇山ですホテルはとても綺麗で 外には鰹の池もありました。ここはホテルのお土産コーナーです。阿蘇のいろいろな食べ物やグッズが売られています。一三三。Okay. このるななんだこの感じこれがヘヘアブロがヘアブブロロすげー自転車の鍵をもらったので。 今から外を少し自転車で走ってきます川の横を少し自転車で走ってみます 夕日が綺麗なのでドローンを飛ばせる場所を探しますできます桜が超綺麗近くにドローンを安全に飛ばせる公園があったので夕日が落ちる前に 急いでセッットアップ僕のドローンは小さくてすぐ簡単に飛ばすことができますドローンを準備します飛ばす時は安全第一にこれは DJI マビックエアです。 ホテルにはレンタル用の浴衣がいっぱい用意されていました多いと少し迷うよねお腹が空いたので晩ごはんへ今日はバイキングスタイル食べ物の種類がありすぎて正直びっくりお酒 ソフトドリンク漬物刺身お寿司ぼうおおとろフルーツピザ焼き鳥 チョコレートサウンテンサラダにカクテルお肉とビールまでビールマシンの使い方を教えますまずはキンキンに 冷えたグラスを取って機械にセットスイッチを押すと自動でビールを注いでくれます7対3です疲れたときは最高に美味しいよねチョコレートサウンテンは。 人生で初めてかも美味しかったご飯を取りすぎたので母に分けることにしましたこの夜食べ過ぎた母はお腹を壊して吐いていました次の日は じいちゃんばあちゃんの家に挨拶に行きましたいとこはあその農家で牛を育てていますニーナには少し怖かったかなそんなところで今日の動画はここまで最後まで見てくれてありがとういいねと コメントお願いね次はどんな日本語が知りたいかなまたね